皆さんこんにちは NGO 世界を見つめて今回も進行を務めさせていただきますダイアログ4ピープル代表理事フォトジャーナリストの佐藤圭ですそして今回もご一緒いただくのが鎌倉さんはい圭さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、同じく担当します鎌倉幸子と申します皆様どうぞよろしくお願いしますはい気がついたらもう第4回ということで はい、ね、僕もはい進行に参加させていただいて二回目ということで、ちょっとずつこう肩の力が抜けてきたかなというところです。はい、はい、も本当に素敵なゲストを迎えて世界に世界を知れる、はい、まあ本当に貴重な機会だなと思っております。じゃあちょっとこの番組について紹介します。はい、はい、でこの番組は佐藤圭さんが代表を務めております NPO 法人ダイアログフォーピープル D4P と認定 NPO 法人。 国際協力 NGO センター JANIC との共催で毎回、日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺っています。はい ということでですね今日もあのいろいろお話を伺っていきたいなと思ってるんですけど非常にこれ、はい、あの役得だなというかあの、はい、この仕事を通じていろいろなこう ngo 団体の方の活動を知ることができたりその方の思いを聞くことができたりこれって本来であれば、はい、なかなかこう伺うことができない貴重なお話を伺ってるのかなと毎回いろいろなものをいただくような気持ちですが鎌倉さんはどうでしょうか確かにその世界の情報がまああのいろんなメディアからは流れてくるんですけども、うん、やはりその人があの体験したことを思ってることを誰に エフェクトに聞けるのがすごい。あの貴重だなと思います。また今回ミャンマーです、ね。はい、そうですね。本当に特にまあこう。コロナ禍ということで、うん、なかなかこう。自分自身でもいけない中で、そうやって様々な人の声をいただけるのはありがたいと思っています。ということで。<笑>はい、本日のゲストはですね。公益財団法人チョイセフ、えー、ミャンマー事務所長の佐藤夢恵さんが来てくれています。佐藤さん、よろしくお願いいたします。 はい、よろしくお願いいたします。あ、ジャイキンの佐藤です。よろしくお願いします。現在、えっと、あ、すいません、あの佐藤が2人いるので、ちょっとこう視聴者の方も混乱をきたすかもしれませんが、佐藤さんと呼ばせていただきます。で、現在の佐藤さんはどちらからこちらのオンラインに参加されているのでしょうか。はい、えっと、タイのバンコクから参加していただいてます、はい。あ、はい、バンコク、まタイと言いますとこうミャンマーの隣国ということですよね。 現在は気候はどのような感じでしょうか。はい、今はちょうど一番暑い時期になっていて、はい、天気がいいんですが、はい、いいです。はい、いあのタイのバンコクには僕もあのかつて何度かお邪魔したことがあるんですけれども、すごいこうスコールにこう戸惑うこともあればこう でも辛い食べ物に体がリフレッシュしたりと色々な思い出のあるところです。今日はですね。その佐藤さんが今あのミャンマーの隣国のタイにおられるということですけれども、も、えー、この前半の中でもこの？ 現在のミャンマーの様子についてなどのお話も伺っていきたいと思っています。であの皆様あのミャンマーのことニュースなどでよく最近耳にされているかと思いますけれども、まずはこのミャンマーという国が一体どういう国なのかといったことを、まあ、そこに住んでいる人々であったりカルチャーであったり、そうしたお話を佐藤さんにお伺いできたらなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、とかつてビルマと呼ばれたミャンマーは東南アジアの国の一つです。 中国やインド、バングラデシュとも国境を面していて、東南アジアと東アジア、そして南アジアが出会う重要な場所に位置しています。うん、国民の約7割がイルマ人ですが、少数民族を合わせると135もの民族がいる多民族国家です。うんうん、宗教は敬虔な仏教徒が多く、パゴダと呼ばれる仏塔やあとお寺があちこちにあって、 朝早くに通りに出たりすると宅髪といってそのほかにも、えー、とキリスト教徒やイスラム教徒もいますし少数民族の方 に, とによっては独自の宗教や言語を持つ民族もいますので多彩な文化を持つあの魅力的な国と言えると思います。 はい、今ご説明いただいた通り、本当にこう東南アジアの中でも要所にあるというか、非常にこう国境が多くの国に面しているところでもあるんですね。はいえ、2011年に民主化が進められてからは、アジア最後のフロンティアと呼ばれて、うん、日本を含む外国の企業がたくさん進出してきました。うん、ミャンマーの最大都市ヤンゴンでは急速に発展してま綺麗なショッピングモールがあるかと思えば、ま道端にの露店が並んでいたり。 まさにこう開発の途上、発展が真っ只中にあるということが、うん、あの実感できる国だと思います。はい、僕は実はあのミャンマーにはお邪魔したことがなくてですね、なんとなくこう写真とかこうニュースとかの情報でいろんな雰囲気は感じていたんですけれども、今言われていたように、例えばこう朝歩くとこうマーケットに人々が出てきたり、うん、そんな中で人々はどんなものを食べられたりしてるんでしょうかそうですね。あの結構 ミャンマーはあのオイリーな食事が多いというわれていて、まあ、あとあの地域によっていろいろ特色があって中国からの影響を受けてたりインドからの影響を受けていたりそれぞれ の, あの州によって地域によってまた若干こう味が変わっていたりと食べ物の面でもこう、はいろ、ね、んな多民族効果っていうのを実感できると思います。 そうですね、はい。あとやっぱりちょっとショッピングで気になるのがすごい綺麗な色のスカートが、うん、あの並んでたんですけども、はい、あの布というのもミャンマーの独特のパターンとかなんですか？そうですね。あのロンジーと言われてまあ伝統衣装なんですが、普段からあの男性も女性もあの履かれてる方が多くて、あの模様や色も例えば少数民族の方々とか民族によって。 あの織り方とか色が違うということで、まああのロンジを見るだけでも本当にいろんな民族がいるあの、うん、国なんだなということがわかります。はい。多様な文化が衣装からも見えるんですね。そうですね。うん、とても多様でちょっとこう一言ではあの言い表しがたいと思いますけれども、佐藤さんにとってのこのミャンマーの魅力みたいなこういうところをもっと人に知ってほしいなみたいなところってございますか。そうですね。あのまあいろいろあるんですが、一番は人かなと。 はい、思い思ます。一緒に働いている、まあ、現地のスタッフだったり関係者の方々とあのを見てると本当に真面目で勤勉な方が多くてあと親切な方が多いなと感じています。うん いや本当に行ってみたいなと思いつつ、今、残念ながらこうコロナ禍ということもあり、またあの軍事クーデターなどもあり、なかなかちょっとこう 近, 近づくのが難しい状況にはなってしまっているんですけれども、まあ、あのこの新型コロナウイルスの影響、世界各地で非常にいろいろな分野に影響を与えてましたけれども、うん、ミャンマーの人々にとっても、えー、大きな影響があったかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうかはい、そうですね、昨年3月に初めてミャンマー国内での感染者があの確認されたんですが、 それ以降入国の制限だったり外出の自粛、週をまたぐ移動の制限などいろいろな規制が敷かれました、うん、その後一時は感染者数が抑えられていたんですが9月頃からまた再び感染者が増えて再度厳しい規制が敷かれるようになりました、うん、この新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの人が職をしない 昨年9月に実施された調査では1日の収入が200円以下の世帯が 60% 以上に達したと報告されています、うん、コロナの感染拡大前では 16% だったということなのでコロナによって多くの人が経済的に厳しい状況に置かれているということがわかると思います。うん 例えば何かこう収入が少なくなってしまうとやっぱりこう必要な医療にアクセスするのが難しかったり、まあ、薬を買えないマスクを買えない、まあ、コロナ以外でもさまざまなものがあるかと思いますけどやっぱりこのコロナ禍で収入が減ったことによって多くの方が医療にアクセスしづらいできないという状況っていうのはあったんででしょうかうか、ん、そうですねもともと住民のこう多くが過ぎる農村部では、うん、あの貧困地帯が多かったりするので。 もともとがその病院に行くということが難しい、その中でコロナが始まり、まあ、さらに収入が減る、まあ、もしくはなくなるということで、あの病院にさらに行きにくくなっているという状況があると思います、はい、現在 の, この日本でもです、ね、本当にこう医療機関が圧迫している状況であったり、なかなかアクセスが難しいという状況ですので、まあ、国民の6割近くですかね、その1日200円。 ぐらいの収入で暮らさなければいけないという状況ですとより過酷な状況なのかなと思いますそしてそんな中でですねあの皆様も本当にニュースで最近痛ましい情報様々に耳にされていると思いますけれどもえー、今年の2月1日軍事クーデターが起きたというところからわずかほんと数ヶ月でもう日々、えー、たくさんの方々の命が奪われているというニュースが入ってきておりますえー、現在佐藤さんは隣の、えー、タイのバンコクにいらっしゃるということですけれども現在のこのミャンマー国内の様子 というのはどのよううなな状況なんでしょうかはい、日本でもあの報道されているかと思うんですが、まあ、状況を日々深刻化してきています。デモに参加しているかどうかもう、もはや関係なく、子どもだったり女性を含む一般市民が標的にされて、命の危険にさらされているという状態だそうです。うん、でジョイセフの現地スタッフの自宅近くでも銃声が聞こえるとか、まあ、放火があったり。 あるいはこう家の前の通りに軍が待ち構えていて、無差別に人を捕まえているということが起きているということも聞いています、うん。インターネットも制限がかけられるみたいなニュースをちょっと聞いたような気がしたんですけども、そのミャンマーのスタッフとのやり取りというのは、特に今のところは問題なくできてるんでしょうか。そうですね、あの随時こうインターネットがつながっているっていうのがちょっと難しい状態ではあるんですが。 まあ、毎日あの時間によってつながる時間があるので、その時にはい連絡を取り合ったりしています。うん、そうしたスタッフの方々から日々どのような声が寄せられますか？はい、えっとまあ、生活の方は公務員だったりとか、医療従事者銀行員。 などが職場を放棄して抵抗するあの不服運動に参加しているということで、うんはい、経済や社会機能が麻痺しているっていうのは聞いております。うん、現地スタッフによると、お買い物をするのでも例えばお店が限られた時間にしか開いていないので、うん、早朝にちょっと出てすぐに帰ってくるっていう状態だったり、あるいはあの物価がものすごく上がっているっていうことも聞いています。うん、お金を下ろすのも。 まあ、早朝から銀行の ATM の前に長蛇の列ができて、まあ、1日に引き出せる額もすごくこう少なくなって制限されているようなので、そういったところですごく生活も不便な面がさまざま出てきているというのは、はい、聞いております。うんまあ、ただでさえこうコロナ禍で経済的な打撃を受けていた中でさらにこう物価が上昇しているという状況なんですよね。そうですねはいうん その他に何かこう社会的にですねこうなんて人々の生活の中で、例えば医療に困っていたか病院に行っていたのに、このクーデターでこう病院に行けなくなったり、例えば子どもたちが学校に通っていたのに行けなくなったという、そういったこう身近なこう日常が壊されていった、奪われていったというような話というのも、スタッフの方々からお聞きになることはありますか、はい、えっと、このクーデターの影響というのはヤンゴンとかの都市部だけじゃなくて。 全国に広がっていて、でそのジョイセフが事業を実施していた農村部でも、まあ、そこにあるクリニックで、ここ服従運動に参加するということで、スタッフがあの次々に辞めていったりということがあるらしくあの、うん、残ったわずかなスタッフで、もう限られた医療サービスを細々と提供しているという話も聞いております。うん なのでこう国民の大多数はこう軍部のクーデターに対して反対をしているにもかかわらずこう武力で一方的に押さえつけられているという状況ということなんでしょうかそうですね。うんはい、本当にあの、まあ、最初はデモ参加者が標的にされていたのですが最近はあのデモに参加してるしてない関係なくでまたこうデモに参加していた人でけがをした人とかを。 救援している人に対して の, あの攻撃というのもあるというのは聞いてますうんそのクーデター の, あの始まりからですね徐々に徐々にそうしたこう軍の行動がエスカレートしていったというような状況というのは聞くんですけれども、まあ、今現在この収録しているのが4月末ですけれども今現在も状況というのはどんどん悪化している状況ということですね。そうでですねあの現在でこう少数民族のの武装勢力と軍と軍衝突も起こって 状況がますます緊迫したものになっているというのを、うんはい、聞いています。さまざまな国にご協接しているところだからこそ、本来であれば、平和地であれば、いろいろな人の、えー、交通の要素であったり、カルチャーが混ざり合う場所であるにもかかわらず、まあ、こうした混乱になると、本当にいろいろなこう大国の思惑とかが交差して、今後どうなっていくのかなと、本当に胸の痛いニュースが飛び込んできています。鎌倉さん、どうでしょうか、このミャンマーの状況について。本当に もう不安の中で生活されているというのがもう必死と伝わってきました、それこそデモに参加してなくてもその無差別にまあ攻撃を受けるとか、ですねやっぱりこう銃声を聞きながら、まあ、あの逃げる場所もなく家にとどまっている、そういうなんか子供特に子どもたちを思うとですねもう本当に一日でも早くもうあの収束してもらいたいなという気持ちしか、ね、ございません。 今そうやって日常を追われる人々がこうミャンマー国内にまたこうコロナのコロナということがあって移動の制限というものもあるかと思うんですけれども例えばこう連絡を取られている方々というのはミャンマーからこう出国したい安全な場所に逃げたいというような話というのもされたりすることはあるのでしょうかあの自宅の近くがちょうどこうデモ隊。 とかが集まる地域で別の、別のヤンゴン市内の別の場所に移ったという現地スタッフはいるんですが、うん、他のスタッフは、そうですね、出国したいということは聞いていないですし、うん、でまたあの、もう、このクーデターが始まる前から、えっと、コロナの影響で入国制限がかかっていたりとして、空港があの開かれてはいなかったというのもあるので。うんうん 今こう出国していくっていうのがちょっと難しい状況かなとは思います。ただあの、うん、タイと国境をいしているような州では、あのこのクーデターからの攻撃を逃れるためにタイに逃げてきているというのも聞いております。うん。 あの東京でもこう在日ミャンマー人の方々がです、ね、デモを行ったり、よりこう世間に関心を持ってほしいと思いつつも、なかなかこう継続して起こるもの事件、出来事というのは、なかなかニュースになりづらいなということも感じていますが、この現在のミャンマーの状況に対して、佐藤さんが皆様にお伝えしたいことなど、お伺いいでできたらと思いますすそうですねあのミャンマーというのは、本当につらい、長く抑圧されてきた歴史がある国なんですね。 あの第二次世界大戦後に英国から独立した後もクーデターで独裁政権、でまた民主化運動が起こったのにまたクーデターで軍事政権、でこの198 1988年の民主化運動を経験してきたあの年配のシニアスタッフと話をしていたときに、うん、こ, うこういうことがまた起こってしまったということに対してひどくこう彼はもうがっかりしていてでこの罪のない若者がまた あの命を落としていくっていう姿を見るのが耐えられないっていうふうに話していました。で、そういうのを聞くと本当にこのミャンマーという国にとって民主化、民主主義っていうのは勝ち取らなければ得られないものなんだなっていうのをすごくあの思い知りました。 いやミャンマーの歴史を振り返ると本当にあの8888運動であったりさまざまなこう昔からですねこう正当な選挙で民主主義に行きかけても力でねじ伏せられてきたという歴史が何度も繰り返されてきたと思いますそしてまあ、またこう日本ともですね実はあの経済的なつながりも非常に強い国ということで今起きていることは全く一言ではないなと感じていますまたこうした情報もですね引き続き注視していきたいと思います、えー、そしてですね前半がですねなんとあっという間にこう時間がや やってきてきしまいまして、本当にまだまだこうミャンマーのこと、そこに暮らされている人々のことであったり、カルチャーのことであったり、そして現在進行形のこのクーデターのことに関しても詳しい情報をもっともっとお伺いしたいところですが、また後半でですね、ジョセフさんの活動などについてもお伺いしていきたいと思います。え本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。 はいそして次回後半はですねジョイセスさんの活動であったりえ、佐藤さんがなぜこのような業界を志したのかといったそうした話も、えー、触れながら現地への思いをさらに掘り下げて伺っていきたいと思いますというわけで後半も引き続きどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の NGO 世界を見つめてでよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです